こんにちは、久留米ふるさと大使の秋吉康介です、えー、いつもお世話になってます今日はあの茨城県つくばサーキットというところでマシンのセットアップをして、えー、次の第一線に向けてマシンを調整しておりました久留米に帰るときはですね、まあ、皆さん焼き鳥だとか久留米ガスま あ, あとはブリヂストン工場もありますし、まあ、そこは大きいタイヤ作ってまして私のバイクには マ、えー、イク用のタイヤが付いてます。もちろんブリヂストンさんです。な、え、ん、ー、といってもクルメはいろいろおいしいものがあります。皆さんぜひクルメにお越しください。よろしくお願いします。かきよしもよろしく。